参りまりしょうかねでは、最初に、えー、にゃおさんからです。初めてお便りします。手が震えます。どうか悩みを聞いてください。うん、私は優しい旦那様と結婚して10年になります。何の不満もなく、優しさに感謝して過ごしてきました。だのに、なのに、だのに。私、前の職場で出会った人を好きになってしまったんです。うん、付き合った で2年ぐらい経ちます別れようと努力してもできなくて彼が私に愛情を強く持ってくれてます離婚は最初考えていなかったのですがもしかしたら私の運命は彼に向かっているのかもと思うようになってきましたでも旦那様を一人にできないのです身勝手で嫌な女だと思いかとこんな自分をさらけ出すのが嫌なのですが 身動き取れずどうしたらいいのか本当にわからなくて助けてください私たちみんなどうなりますか傷つかないで静かに終わりたいどうかアドバイスをよろしくお願いしますってさって<笑>さてさ で さ, でさって感じです、ね、みんなどうなりますかってこっちが聞きたいよこ っ, ちが聞きたいこっちが聞きたいよこっちが聞きたいよあなたに聞きたいよ、はい、本当にだってどうなりますかっておなた次第でしょうで、ね、もうさ矛盾に満ちたメールだねこれあらねえおさんうんいいですかちゃん と, と聞いてくださいよでさ感謝してすごって感謝してる人がそんなことしないわな なるほど感謝ないまずまず感謝がない、うん、これ口だけ、うん、ありがたい優しくてラッキーっていう感じでしょ、うん、もうなんかどっか の, あの電話の CM の犬みたいですよラッキーみたいな<笑><笑>もうね<笑> そんな軽さが感じられる<笑>なるほどうん、ね、それでいて好きになっちゃったんでしょ、はい、まあそれはしょうがないわかるよね好きになることあるよね、うん、でもさ付き合わないよ普通おでじゃあ付き合っちゃったとするもうメロドラマ並みもう仕方がない、うん、もう自分としては避けたい、うん、もういけないと知りつつもわ、はい、かるよわかる、はいはい、でももう終わりにしないとね だってさ、はい、ただですらだって旦那さんも一人に行けないでしょだから、はい、あなたこどっち取る子ですよでこの人が運命の私の本とかも読んでないよね宿命と運命は違う運命は自分で作るんだねそうですねうん私たち操り人形じゃないしねだから自分で作るんだからあなたこどっち取るのとだからいい人仮面で旦那さんなのか ね。でも本当に旦那さんが優しくて素敵な人だって思ってるんだったら、これは我慢しないといけないよね。まあ、私もね、ご飯食べても、やっぱその後またなんかもう一回ご飯食べたくなっちゃったり<笑>ね、ね。欲望ね、ね人間の、はい。はい。もう昨日もね、あの、我が家で、はい、あの、うちの奥さんからね、三、はい、杯目はやめなさいってご飯ね、はい。もう最近ご飯食べんのがね、もうね。うん<笑> お<笑>いしいんですよ食語りの続きです<笑>うもうねご飯がおいしいの<笑>これまた<笑>何なんだか分かんないんだけどでもね<笑>、はい、やっぱりどっかで我慢をしなきゃいけないわけでしょそういう意味ではさ我慢できない私が言える立場ではないがねでも やっぱりあなたが決めるべきことだし美穂、うん、さんなんかこう自分に酔ってる感じですかそうですねおっしゃっすねこ状態を ね, 態をね、うん、ちょっとこうあの家庭もうまくいって大愛されてるし好きな人もできて愛情強く持ってくれてるなんていうところで、うん、ねなんてところでちょっとこ う, うあの満たされてるんじゃないですかね、うんうん、なるほどねでしょだってさね本当に ああ愛情強く持ってくれてんだったらさ、はい、水さすようだけど、はい、もっと前向きなことを彼が言ってこないかなそうですねね相手の方ねこれねうん、はい、でこっちがああ不倫だって分かってて、うん、2年もね、うん、うこうしてること自体うん、うん、ちょっとこううがった考えちゃってるかなってねってことは、うん、戻んなさい戻んなさい、うん、もう今のあれはねもう要するになんていうのは春休み夏休みは終わったうん ねもうそういうあなたはあれ聞きなさいってあの何だっけ夢破れてねみぜねみぜのね相撲<笑>、はい、う、うんね、ああいうのでうんっていうことでもうあのグッと諦めるもうあれをね何度も聞いて涙しなさい ね, ね、はい。次まいりましょうねいやーこれで人助けたね<笑>助けた助けたね 次まいりましょうラ、はい、ジオネームリボンさんです恋愛についてのご相談ですシングルマザー歴10年で10歳の男の子がおります先日の放送で恋愛について原さんは自由な発想をお持ちとのことでとても驚きました私はというと離婚後かっこ2度目です親の目があったりして恋愛に踏み切れません 親のため、子供のため、相手の幸せのため、そんなことを思うと、私一人が我慢すれば、すべて丸く収まることだという考えから抜け出せません。そんなこと、すべて自分への言い訳のような気もしているので、もう少し深く恋愛についてのお話を聞かせていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということですがね。はい、ただ、あなたはもう離婚してるわけでしょで、親もあ、親にもなってらっしゃるわけだけれども、はい、今、フリーなわけじゃないですか。フリーですよでしょの、何をそんな恋愛しちゃいけない とちゃんとだからほら、うん、筋、道、義理を通せば、うん、要するに、あの、あ権利を主張し、義務を果たさずじゃダメですよ、と。ね、うん。だから、あの、きちんと子育てもして、ね、ちゃんと、あの、うちのこともやっていれば、恋愛しちゃいなよ。ねえ、まだまだできるできる。これはね、さっきの話と違うんだよ。ね。しちゃいな。 <笑>はい、だからそういうふうにさ、はい、あの思えばだって悪いこと何もしてないわけだしねそうですようん人を愛すること悪いことじゃないしだから逆に二度も失敗してるんだったら慎重にね、うん、なってだから自分が不幸の種みたいな風に思うなをやめんなってそんなあなたでもいいんですこの子もね含めて愛しますっていう人が出てきたのそれでいいわけだから、うん、ねだから最初から遊びの声はしなさるなよと ねそれ自分に負い目がある引け目があるからもうどうせ結婚まで行かないんだからそういう相手でいいやって思いやすいんですよ人って。 うん、もうほら、アンアンとか、もうね、もう長い間 や,、ま、やりまくってますからね。もうね、二十年、二年でしたよ私。アンアン。ねえす。すごいね。もう昨日ほら、アンアン の, あの取材があったんですよ。二千五。もう二千五件。そう。でいて、あの、一番長い出演者とかね、こう、出てる人たちとかのインタビューって中で私もね、はい、入ってて、もう二十二年ですと。はい、一番長いっ、一番はね、はい、林真理子さん、うん。やっぱりそうなんだ。 うん。二番目は私。二番目二番目。すごい。もうそれぐらいね、なかなか い, いないね、ここまで陣取ってると<笑>も。う若い女の子の恋愛話を山ほど聞いてもう任しといて、もうだって、林さんとの対談、超恋愛って本ありますからね。もう恋愛超えちゃったんだもん。<笑><笑>ねえ。超えちゃったらよくもない<笑> ね<笑>本当にだからねそういった意味ではね、はい、あのー、そういうふうにみんなねどっかでね自分のねこう歯止めがねあえて常時できないと選んじゃうってことそうかそうなんですよ、ね、だからね、はい、そういうこともなく前向きにねいってください、はい、ねもう一丁行っちゃいますかねはい、はい、それではラジオネーム「桃尻娘さん」はい「江、ね、原さんこんばんは43歳既婚こなしの桃尻娘」と申します 今日は人の念についてお聞きしたいことがあります。以前ののののので相相手手こことととととをををを考ええすぎるる念がが飛び、その相手の足を引っ張っっ張たたた。りり迷惑をかけててしししまままマイナスの影響与うあ聞き でお付き合いもしてませんなぜこんなにもその方を思い続けてしまうのか不思議なくらいですですが今でも好きな人って幸せになってほしいので自分の一方的な思いで相手に迷惑をかけることだけはしたくないと思っています時といいう思いも 相手に悪影響を与えてしまうことがあるのかまた結婚してにもかかわらず主人以外の人を思い続けてしまう自分が嫌になりますこの気持ちをきっぱりと切り替える方法や忘れる方法があったら教えてくださいお願いします<笑>だんだんそんな感じの文章、ねうん、だったんですね<笑>だんだん乗り移っちゃうだんだだん乗り移ってきちゃってうんだからあまああん 好きな気持ちが、はい、まあ悪影響を与えるってあってもねあのほらただ好きだとかいう思いだったらそんなことはアイドルやってられませんよあそうだですよ、はい、アイドルとかねか大変ですよね大変ですよんそんな年もらっちゃって、ね、そもらっちゃってもしがらみ受けまくりでねうもうなんか一歩も歩けなくなっちゃう ね、だからそんなことは全然ないでそれよりも、はい、あとみんなあるんじゃないですかだって主婦の方とかでも、うん、あの韓流ドラマとか、はいはいはいはい、ああいうの見るのっていうのはあ妄想恋愛でしょまあそういうことですよね、うん、要はねモ尻ジリちゃんはね、うんうん、妄想恋愛してるわけよしてるわ け,、ね、してるわけだから妄想恋愛はみんな女の人とかしてんじゃないの しててますよ、ねね、してますよ<笑>だからそのためにだから最近の話じゃない妄想恋愛の一番の的はディーン・フジオカじゃないのああそうそうそうそうそうそうそ、ねね、もそうそうそうそうそうそうそうそうあの人にもうそねねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう だけど、なんか、あの、ディーンさんいいね、なんか。なんかね。私も見ててね、なんかいいな、と思んだけど ね, ね。ちょっとほら、あの、台湾でんとかだってスターで活躍してて。う、ね、本校、うん、そう、本校な、ねね、で、しかもこう、ちょっと遅咲きでしょうん。だからさ、なんかみんなに希望を与えないかな。 い, いと思います ね, ね、うん、そうそういう意味でね、まあ、あの女の人たちはさこうただ「あの素敵かっこいい」で言ってるでしょうけどなんかそういうところでこう男からも嫌われない感じがするねそうです ね, ねまあだからそういった意味ではモモジリムチメちゃんはだからそれをあのマイブームだから。 ね、はい。あの、忘れなくったって、そのうちまた相手変わるよ。そういうことです、ね。ディーンさんとか、<笑>いろんな人にね。あ、の、ニャオさんに、ニャオさん。贈る曲を、あの、あかあけましょうよ。じゃあ、ニャオさんに、じゃあ、特別だよ、これ、ニャオさん。この